平成31年3月15日、阿蘇市一宮町宮地の県立阿蘇中央高校正方校舎で、第7回赤牛料理試食会が行われました阿蘇中央高校は、阿蘇世界農業遺産登録推進事業・教育モデル校として、草原再生に不可欠な赤牛畜産業の活性化と消費拡大を目標にしており、 農業食品科の2年生と家庭クラブの生徒39名が赤牛を材料に11品目を発表しました。会場には熊本県の担当課、商工会、地元の観光施設や食品を扱う店舗などおよそ40名が訪れ、副校長の開会挨拶の後、生徒による料理の特徴などについて発表がありました。試食した人たちからは、 どの料理も味付けが良くて美味しいですね。若者らしい発想がいいですね、といった声が出ていました。また、平成27年に考案された赤牛の炊き込みご飯がお土産品として開発、レトルト商品として販売が決まった阿蘇赤牛肉飯の素も披露され、参加者に振る舞われました。この商品は、 地元の高校生がプロデュースした新商品として、道の駅阿蘇で販売されています。